メドロックです。よろしくお願いします。え肌の元気祭り初めての参加ですが、今日一日楽しく過ごさせていただいております。え今朝ですね本殿でチームの代表者がですねあの武芸上達 の, あのお祈りをしていただいたので、今日出てるチームとても踊りも演目もですねいい感じになってると思いますので、ぜひ見ていただく皆さんもご。 拍手拍子で一緒に盛り上がってください。レッドロック準備いいですか？それではご披露いたします。レッドロック2021タイムカプセル。 でした。どうもあ り, うありがとうございました。レトロ級の皆さん、どうもありがとうございました。